男気と決断力があって、ついていきたくなる人、リーダーシップがあってかっこいいです。神宮寺雄太、25、メンバーのことを誰よりも見てくれてる。視野が広いから、自分たちをかっこよく見せる方法を、一番わかってますね。長瀬角、24、エネルギーの使い方がうまい。頭の回転も早いから、ここぞって時にベストを出せる人です。女性自身。 2023年5月9日5月16日合併号。カイちゃんは、お祖母様のことを忘れない。番組で花ばさみを見つけて、かわせくださいという優しい人、お祖母様は嬉しかったと思う。思いやりと繊細さを持ち焦っているカイちゃんは、メンバー愛が人 一, 一倍強い。キシ君、優しいから、周りから帰ってくる愛も大きいんだと思います。紫テさん、男気と勇気、決断力、神宮寺君は、 物事を俯瞰してみるから、キングプリンスをいかにかっこよく見せるかを工夫できる人、レン君。頭の回転が速くて、ここぞという時に力出す。愛に溢れているコメントが泣ける。彼らの対象は残念だけど、ずっと応援したい人たち。アマ君が泣いたオシャレクリップ。あの事務所がよく放送を許可したなと思った。アマを泣かすなんてひどい。ってまた対象組の批判につなげたかったのかななんて。でも今まで見てきたファンは、 なんで5人がバラバラにならなくてはいけないのか、になった。アマくんのメンバー愛、知っているから。アマくんのダンスが好きだから、これからも見たいな。いろいろ表に出せない気持ちとか事柄はあるんだけど、アマくんは周りの人をすごく見ているなぁというか、いろんなものが見えてるし、みんながそれをどう感じるかを把握しながら発言する気遣いがあるなぁと思いました。その分、残ってからいろんなものを抱えてしまいそうだけど、 とても仲間を作るのが上手いので心配しません。これからも応援していきます。カイちゃんとヒラノくんが別れてしまうってことも納得いかない一つです。ダンスではツートップで本当にかっこよかった。ジャニーズで広く見ればアーティストでこんなに好きになったグループは最初で最後かな。歌番組やキンプルの録画を脱退後はたまに見て癒しをもらおうと思ってます。 5月23日以降は寂しくなるし、テレビも一段とつまらなくなって、見るものがなくなるなぁ。高橋くんが一番心配です。大丈夫だよ。高橋くんの愛され力もすごいよ。高橋くんのダンス見ているとついていきたくなっちゃうよ。高橋くんは周りを見て期待に応えているよ。もう十分にすごい力を蓄えているから、すぐに結果を出そうなんて無理しないでね。